まもなく2番線に各駅停車芝行きが参ります危ないですから黄色い点字ブロックまでお下びください 「次の電車をご利用ください」 車次の電車をご利用ください。<笑> 本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の一番線の電車は